レリー記念研究所来ましたちょっと黒がお来ないでよ先に行ってちょうだい譲ってもらってすみませんあ土黒もいたのえどこキラーはリンだね発電機の音がする誰もいないね中央付近かな うーん間に合わないいたち入れられちゃうかなあれ僕以外みんな黒だったキャンとしてるし先にさっきの発電機つけるか 助けてくれそうだねここの発電機回したいな追いかけに行ったね 他の仲間治療中だから僕が助けるキラーにバレた土黒逃げるよ戻ってきたのかと思ったけどいないありがとう一緒に回そう。 行き過ぎちゃった。僕救助行ってくる。近くにいない。今のうちだね。飛ぶつもりじゃなかったのに、今更ゆっくり乗り越えても、個性は一生懸許して。 雨だ来てる足跡でさくらんできないかないたちょっとそこのお姉さん僕とお茶しませんかはあ私は今忙しいのよやっぱ い, いです邪魔しないでちょうだいお姉さん許して黒い間のうちに逃げて 黒逃げれなかったかごめんよー肉壁してくれてるキラーの近くにいる仲間大丈夫かなもう一人が回してる方に行こうお通電したこんにちは 早くゲート開けなきゃダメだ来てる俺だよ俺さっき挨拶したろ誰かの声が聞こえたような 近くで待機してくれてる。バレたかと思った。土黒ありがとう。土黒にターゲット移っちゃった。あ、クイーン使用する？いやいいよノーワン先に探す。 おお、ナイス。ゲート開けてくれてる。うちクロ僕の治療お願いします。ありがとう。助けに行きましょう。 二手に分かれた方がいいね今のうちに助けようクロはゲートに逃げて。 こっち来てる今度は僕だしまったそっちに戻ってたんだ助けなきゃ うわダメだごめん突っ込みすぎたせめて土黒だけでも助けてあげてああ逃げれてるこれで二人は脱出できるかな もう時間がないよ早く逃げてあなたは死なないわ私が守るものクロもう時間がないのにさあ急ぎましょうありがとうクロ 僕も一緒のゲートに向かうしかない。プロありがとう。